現在放送中の NHK 朝の連続テレビ小説、ちむどんどんに国評の声が相次いで上がっている中、主演の黒島ケツナは違う問題でも頭を悩ませることになりそうだ。一部のキングプリンスファンの間で、平野仕様への接近を警戒する声が出始めているという。一体どういうことか。21日発売の女性セブン、小学館。 黒島ケツナが2020年に熱愛が報じられた俳優の宝健ごと今春に破局していたと報じたんです。黒島といえば、今年10月期の t b s 系金曜ドラマが平野仕様の主演による、黒詐欺になると一部で報じられており、黒島がヒロイン役で内定しているとも伝えられています。そのためフリーになった黒島が平野に急接近するのでは、というわけです。 芸能記者、もっとも、ただ共演するというだけで警戒されているわけでもないようだ。一部では宝同様に、映画、カツベン、で共演した成田亮と宝との交際前に短い期間付き合っていたとの報道もあり、イケメン好きだとされていました。そのため、国宝級イケメン殿堂入りの平野がタイプな可能性を危惧しているのでしょう。 また、黒島は昨年の主演ドラマ、遥かの光、NHKE テレのドラマ公式ブログで大事にしたい言葉として、お疲れ様、ありがとう、ごめんなさい、を挙げていましたが、平野の座右の名は、愛感謝、感謝を忘れない、ということで、気が合いそうという面もありそうです。女性誌ライター。さらに、キングプリンスメンバーとの過去の噂がファンの不安を煽っている。 2019年に放送されたフライ、ボイズ、フライ、僕たち、小始めました、フジテレビ系で主演を務めた長瀬角との関係を怪しまれたんです。長瀬が2020年8月にサンケイスポーツのインタビューでこれまでの共演者について語った際、映画、弱虫ペダルで共演した同い年の橋本カンナのことは、カンナちゃん。 と呼んでいたのに対し、二五条の黒島のことを、ケツナ、と呼び捨てにしていたことがきっかけでした。フライ、ボイズ、フライ。では他にも北村匠海会など世代の近い共演者が多く自宅に北村ら、6人を招いて遊んだという話を当時ラジオ番組で知っていました。 この6人のメンバーははっきりしていないのですが、黒島のことを呼び捨てにしていたことから、メインキャストの一人だった黒島も6人の一人と見られ、自宅に呼ばれるほど仲がいい関係と疑われたわけです。このサンスポの記事のおよそ2週間後には、黒島のインスタグラムが炎上。 ファンからの質問にストーリーズ機能を使って返信していたのですが、回答の一部が長瀬との交際のにわせだと疑われてしまったんです。これにより、黒島はコメント欄を閉鎖しました。もっともこの時期は、ちょうど宝健吾との熱愛報道が出たばかりで、冤罪としか言いようがないですが。 しかし、長瀬との交際自体はなかったとしても、下の名前で呼び捨てにされるほど長瀬と仲がいいと見られるため、長瀬経由で平野と親しくなる可能性があり、やはり平野ファンから警戒される要因となっています。道場最も安心材料もあるという。 黒島はジャニーズ御用達女優の一人でこれまでセクシーゾーン菊池風磨、ジャニーズベストの小田木持や重岡大輝らとも共演しています。長瀬の剣で思わぬところから騒がれることを身をもって知ったでしょうし、極力何事もないよう、平野とは一定の距離を置くのでは。 平野も平野で、タイラー入りや橋本館なら共演女優が匂わせを疑われ続けていることは申し訳なく思っているでしょうし。過去には橋本館なからの飲み会の誘いを立っているという話をわざわざテレビで披露していたぐらいですから、前で芸能記者。黒島はせっかくの朝ドラ初主演作。